ファザーキャンベルズチャペル来ました宝箱漁っちゃうわあともう一回嫌な予感やっぱり私 って決め打ちで飛んじゃったわほんとよくに目がくらんでごめんねありがとう戻ってきそうだけどいない治療ありがとう 一個ぐらいあさりたい。大したアイテムじゃなかったわ。あとちょっとあさればいけるからもう一個。きっと思っときましょ。そこにレースがいるわ。ごめんね、今からなの。 んみんなんか置いた紫の鍵だったのね。じゃあきっと回収します。あ、間違えた。猶予あるから助けるわよ。私の方へ来るまずいわ、リルが落とされてしまう。 釣らないってことは近くに誰かいる放置してるなら助けるわ。抱え上げたわ。そこに釣られたのね。他の人救助に行ってくれるメグがってくれてるわ。やっぱりそこにいるのね。 多分私の方に来るわみんも来てたのシェリルは倒させないわ 戻った同じ場所で治療してて、狙われたらまずいからきっとで、治療しましょう。めぐ治療終わったのね。エロジ、治療手伝うわ。ありがとう。あ、シェリル茶用すぎ て, て、わかったわ。恵まって、一人では厳しいわ。 ごめん肉で間に合わなかった。通行止めです。<笑>また戻ったこのままでは発電機が回らない。メグが初釣りだから、今のうちに回さなきゃ。 そこ回してるのね。有予あるし救助するなら私がしなきゃ。あ、バレたわ。この間に誰か救助いけないかしら。ダメだわ、戻っちゃった。これまた二人で行かなきゃ救助難しいわね。 バレてなてい猶予で逃げて猶予終わるまで殴らないつもりだわよしうまく間に入ったわめぐよく逃げてくれたわ回復足りない これつけて通電させましょうありがとう新品に変えときましょうなんとか殴られる前に助けたい。 止まって走れないんだけどいや無理お手数おかけします<笑>みんなありがとうシェリル大丈夫かしらやられてもゲートに近い方がいいから突っ込むわ 歩き出したから意味わかんなくてかつがなかったのかしら